皆様ごきげんよう、ひさめです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。2023年3月30日。今日は新しいミナでイン本の発売日でした。特に予約とかはしていませんでしたが、無事に変えてホッとしています。今回の特典は、X 君冒険印象でした。ミナでインのスタンプがいいですね。フォースブレイク使えますのスタンプも、なかなか使い勝手が良さそうです。 バージョン 6.4 も落ち着いてきて、ネタバレ自粛期間も終わりつつ歩きがしてきたので、新しい転生モンスターを探しに行きました。ググりました。今回はギスモらしいです。一つ注意しなければならないことは、我々は強くなりすぎたということです。ワンパンで倒してしまうので、むしろサポート仲間は引っ込めた方がいいということです。そんな感じで探し回ること10分、あっさりと見つかりました。 そして、天性モンスターの方もワンパンで倒れてしまったので、本当に色々危なかったです。討伐報酬ですが、なかなか良さそうな肩書きを手に入れました。宝珠やレアドロップアイテムは、ちょっと残念な内容でした。柔らかウールが少し高く売れるくらいですね。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。